かえりみちきいろくいろづいたきのはがいちまいすっかりつめたくなったかぜにもぎとられておちてきましたきょうもいちょうなみきのしたをしらぎくちょうのこどもたちがいっしょにかえっていきますひろしくん。 かえったらサッカーやろう。うん、やろうやろう。そうひろしくんがこたえたとき、あしのうらになにかぐにゅっとやわらかいかんしょくがしました。あひろしくんうんこふんでる。よしこちゃんがおおごえでいいました。は<笑> います。さっきはサッカーやろうといったあきらくんがはなをつまんではやしたてますひろしくんは。 泣きそうになるのをぐっとこらえました。ひろしくんは泣きそうになるのをぐっとこらえると、顔をあげて言いました。僕の気持ちも考えてよ。みんなは顔を見合わせました。 やっと自分たちの言葉がひろしくんを傷つけていたことに気づいたのです「ひろしくんわらってごめんね」よしこちゃんが言いましたするとあきらくんも「ひろしくんごめんな」と言ってひろしくんのかたに手をかけました それからみんなでひろしくんをかこんでひろしくんあそこのみずたまりでくつをあらうといいわもうちょっとみぎにおちてたらおれがふんでたかもしれないよといいながらかえりましたひろしくんのかおにえがおがもどっていましたどうろのすみっこにはふきよせられたおちばがすうまい 温め合うように重なり合っていました。